今回は EMS エクササイズを紹介していきます。痩せにくいよって思ってる人実は動きがゆっくりじゃないですか。せかせかしてる人ってなんだかんだ痩せてる人多いですよね。そうなんですよ。日常的な動きが早い人ほどエネルギー消費が高くて太りにくいんです。今回はスマホ見ながら立ったままピクピク揺れるだけです。早く動くことによって体幹が鍛えられますんで痩せる姿勢、太りにくい姿勢を作ることができます。 有酸素運動としても効果的なんで一緒にやってみましょう足をしっかり開きましょう体重を右左に動かしますスマホ見ながらできますしっかり床をねぐッグッと膝伸ばしたまま踏む感じですお腹触ってみてくださいお腹に力が入っていればあっち右左右左して動きます<笑>まあまあね早い動きで息が上がるんで 疲れるかもしれませんが簡単なメニューばっかりなので頑張ってみてください今度<笑>はい、ここで少し斜めに向いて同じように動きます違うの方向に体幹を使います<笑>はい行しょ<笑>足開いたままですねたま<笑>にねお腹触ってください 足足踏みははかかと上上げげるるよりも真っ直ぐのまま今度は反対向きです結構腹筋使いますからねお腹筋にも効果的です。 はい、行きましょう足踏首だけでね、すごい腹筋使ってますて結構疲れますよね、これこんだけ早く動いたらたくさん走ってると一緒です 今度は前後にね歩き入れましょうお腹触ったらね力が実際入ってればちゃんとできてます力入れてお尻を締めたまんま体を動かしますこのね少しだけ動いていれば 力がね、もう入ってますんで OK 今度片足前に出しましょうこの状態で動きます両膝伸ばしたまま上半身も少しね振りなが の方向でね、スコアに振ることで全身の筋肉をね、鍛えてます、ね。次は反対方向です。しっかり深呼吸で呼吸戻しましょう。行 せ、ね、<笑> OK 今度はげて 腰をちょっと動きがね大きくなってもいいんで、上手に腰がね、それない人はこんな感じでもいいんで、一日は腰だけ、っ、腰を引かずに。これも速い方どね、腹筋使えますんで。 足を回しながら足踏みです。くねくね動く感じです。まずは同じ方向ばっかり回してください。こんな感じフラフープをねしながら足 踏, あの足踏みする感じ。腰の部分はフラフープ。足が初めにあった横に動か いいですよね、フ、ね、ラフープしている腰の動きと足を横に。 OK 今度は手を横に置いて手を踏みながら腰を振るもしその踏みながらだったら、ね、それでもいいですその激しい人は手を横に伸ばして 全然な い, いいですねね、okay、今度は手を股の下に入れて立つ股の下に手を入れて立つ。 鏡鏡になったら体を起こす感じです。膝は少しだけ曲げて。これが全身使ってます。